うん、上の部分ですね。はいはい。とね、磁石の、まあ、周りに巻いて、いて若干ずらして、うん、うん貼り付けるって感じですね。まあちょっと。こういうのが電磁石になるから、それがい。ただ、えっ、ー、と磁石が近づかなくなって、リードスイッチがオフになると、コイルの方が一番下たっぷりつける。実際にバランスがいいかを普通のところで回して、はい。今、LED が。うん、えーうん 点灯、まあ、点滅かなしていて、うん、この紙カップの上の駒が回っていると止まってるけど勢いが止まらないねなんか普通はこれくらいだったらもう倒れてもおかしくないんですけど、うんうん、ちゃんとまっすぐ立ったままは倒れないっていう、うん、はい何か仕組みがありそうだねしかもなんか LED がチカチカ光ってるし<笑>ってことはまあ、何か、うん、そうですね電 気, 電気を使った仕掛けがあるんだろうなということで。うんうん あと、なんか音も、なんか微妙な音が聞こえるもんね。今、ジリジリジリってちょっとよく聞くと聞こえるんですけど、ねうん、じゃあ、一旦その、えー、っと、コマを止めてもらって、そのカップの中身を、はい、あじゃあネタバらしをしてもらいたいんです。今、これ、2つ部品が、うんえー、見えると思います。で、えー、っと、こっちね、フ電池つながってるってことは、ぜひ流しておたんだけど。上の部分ですね、これ。うん、これが、えー、っとね、鉄釘に巻き あのエナメル線を巻きつけて作ったコイル。うんまあ、コイルね。はい、電磁炉ね。電石があると。うんうん、青い部品。これが、あ、緑色のね。はい。が。リ、はい、ードスイッチって名前でして、うん。テデーブルでつく、つくついてるけど。うん、はいはい。うん、これが。こうフィラメントみたいになってるわけですね。あ、そうです、そうです。接近時。まあね、オンオフに関係していると。はいは い, い、ね。はい。っていう仕組みがあります、うん。で。これだけじゃなくて、この回っていたコマの方にも、うん。 仕組みがありましてこれ裏面ですね、うん、ちっちゃいネオジム磁石が2つついてるのが分かると思います、うん、でこのリードスイッチのオンオフと電磁石とネオジム磁石のまあ反応によって回り続けるっていう、うんえー、装置になってました、うんはい、でしかも LED が光ったりあちょっとカメラじゃ見にくいかもしれないですけどね、うん、点灯してるっていう、ね、オンオフが切り替わってるっていうリードスイッチのね、うん、性質を利用して えっとコマを加速させ続けるというものでしたね。うん、はい。でこれを今から作り方をね説明していこうと思います。うんはいはい、はい。で土台の方なんですけど、のコイルの方なんですけど、これまず巻き数がえっ、ー、と200回ですね。200回巻いてあります。エナメル線をね。で巻く方向はえっ、ー、とこっちをね、うん、釘の先端部分からこう見て反時計回りに。 巻いてありますはいこのモデルについてはそういうふうにしたいよってことですね、はい、でこのコイルをあこれ電磁石をえー、っとねこうやってセットした時に、うん、こっち側がプラスでこっち側がマイナスになるような、うんえー、っと回路の接続をしてありりります、うんうんはい、貼貼付付ける場所は貼り付けるる場場所所ははカップの中心がちょうど今あのプラスマイナス書いてある記号のね、うん、間くらいなんですけどそれ若干上ですね う真ん中でいいんですけど、うん、にえっ、ー、と針つけるって感じです。なるほど。じゃあちょっと中心であるかなずらして、はい、若干ずらして配置します、うん。なるほど。はい。じゃあ電磁石についてはそういうことで以上ですね。はい。今着列につながってるもう一個の部品ですね。これな、うん、リードスイッチっていうものですね。でこれが磁石が近づくと、まあ、オンになって、で磁石が離れるとオフになるっていう、まあ、オンオフを制御するスイッチになってます。うん、でこれを えー、とコイルとね平行になるように取り付けると、うん、で感覚は、まあ、さっきのコイルと同じように中心より若干下側に貼り付けるって感じですねコイルが電磁石になるからそれがスイッチのオンオフに関係するす、ね、あそうですね電磁石のオンオフに関与する、はいはい、じゃ二2つの部品を一旦戻したとはい、うん、それから先 っ, っちょについてたのがこれが LED だね うん、をつけてあります、うん、で今このコイルとリードスイッチはね直列の回路で、まあ、こうつながってるんですけど電池がこうやってね、うん、で LED はこれに対して並列に繋いでありました、うん、で今回はこのコイル側ですねにこうやってコイルと並列になるように、うんまあ、接続してあったんです LED れでね、はい、じゃあさっきの3つ の, あの部品について、はい 回路図で説明してもらおうかな。はい。うん、で、えー、今これは回路図になるんですけど、うん、まあこの赤い矢印が通常のね電流の流れ、流れこの電池からこう出て電流が流れると。ただ、えっ、ー、と磁石が近づかなくなってリードスイッチがオフになると、ルの方が通常のその 1.5 ボルトでね。1.5 ボルトで、ね、ここ普通あの光らないわけで、ね。あささこの LED は光らないんですけど、うん、まあそれが光るくらい大きな電流が 逆電流で流れるっ て, う、うん、っていうことを利用していているっていう、ね、はい、はい、じゃあ概要図はわかりました、えー、カップを中心にした装置はこれでだいたいいと、まあ、終了ですね、うん、はいもう一つコマの方がえちょっとねしっかり作らないとねうまく作動しないのでこのねコマの作り方について詳しく説明していこうと思います、うん、はいで使うものはまずねペットボトルキャップですね、うん、で えー、とこの爪楊枝を軸にして回転させるのでまず穴を開けますでなるべく、えー、とバランスのいいようにこのキャップの中心ですね、はい、穴を開けま す,、うんはいすねまあ、回転体だから正確に本当はねバランスよくっあんま小さすぎると、うん、あの爪楊枝がね刺さらないので小さい場合はちょっと広げましょう、うん、逆に広すぎるとね 軸が回転するとぶれちゃうので、うん、まあちょっとずつ調整した方がいいと思います。キャップをどこの位置まで下げるかっていうので、うん、爪楊枝ってこの一番下と。もう一つ、二つ水あるんですけど、うん、そう若干上の部分ですね。若干 上,、ね若干上はい。今この赤い印つけてあるとこ、うん。ここまでキャップを下げます。はい。はい。うん、このぐらいの高さまで下げると、うんで。まあこれ一応ね。まあしっかり回ればね。 一応オッケーかなと思います。はい。でこれでまず第一段階はオッケーです、うんはい。ずれちゃうのでグルーガンを使って軸をしっかり固定します。はい、固定するときもねちょっとまっすぐになるようにちょっと調整しながらこの軸の周りを囲むようにグルーガンでつけると。はい、こんな感じですね。 取り付けてる一応ね取れないように、うん、で熱い状態だとあのすぐ取れちゃったりするんでここで少しねほうれします、はい、この間にじゃあ軸がねしっかり固定されたので次は磁石を取り付けていきますでまず一つは普通にねこのキャップのちょうど中心くらいですね、うん、半径の中心くらいにグルーガンをちょっと出して、うん、磁石を。 これまずつつは普通につけて大ですでもう一つなんですけど、うん、今ねこっちが反発するんで、うん、こっち今上が S 極なんですねでもう一つ磁石をこの対角方向につけるんですけど反発する向きこっちが S だったらもう片方のこっちの上に向く部分は N になるように取り付けてください同じ極が向いちゃうとダメなんでだからこういう磁石でちょっとチェックして取り付けると。 ブルー出して N 極を上にして貼り付けると、はい、一応ね間違ってないかチェック反発するくっつくっていう、うん、これで磁石を取り付けるのも完了です、はいうん、で最後に、えっと、コマの安定性を高めるためにキャップの内側の方にですね小麦粘土を詰めていきます外側がねちょっと重くなるようにこうやって外側にね貼り付けるように 小麦粘土を詰めていくといいいくとと思います、はい、でこうやってあらかたね小麦粘土を敷き詰め終わったら実際にバランスがいいかを試してみてくださいこうやってね普通のところで回してちょっとバランスが悪いなって思ったらちょっと小麦粘土を多めにしてバランスを取るようにしてコマを作ってください、はい、これでコマはほぼ完成です、はい、最後にこの作ったコ、ね、マを 実際に回してみようと思います。うん、はい。じゃあ電気を入れて、はい。スイッチ入ったかな加速してる感じするあ、します。結構、あぐーんてきてるね。これでもずっと LED も点灯してるんで、うん、結構指近づけると風感じるくらいには高速回転してますね。LED も常時点灯くらい結構やついてて、うん これででで倒れないんですね加速してるんで結構光ってるなあ、ね、ちゃんと一点のところで止まって回ってると長時間の使用はちょっとねあまりおすすめはしないんですけどこうやって永久に回る駒ができましたと。